元気に始めていきましょう。おはようございます、花さんおはようございます。<笑>はい。では、えー、今日もですね、ビフォーアフターをチェックしていくところからいきたいと思います。あと今日も1点、一つねご説明させていただきます。昨日はですね、えー、おお膝の裏側とねゴリゴリまでいきました。今日はですねその先でございます。膝のお皿 さ, さんゴリゴリが終わったら。 ももさんを伸ばして、ももの上をグイグイやります。もも上グイグイ。もも上はですね、まあお膝とつま先をまっすぐ立てた状態でももの上面をほぐしていきます。これ、ね、両方の手をね、グッと、うん、乗っけていただいてこのお膝からももの間を全部こうほぐします。この時に体重を乗っけてます。で、この両手でね、えー、やっていただくのがまあやりやすいかと思いますけれどもなんならこの肘先 肘先をももに当ててグイグイほぐすのもいいですそうするとですねあのボディも上半身と倒れる動きが入ってこうほぐすことになります<笑>そんでこの肘先の方が痛いです実は<笑>すっごい痛いんですよ<笑>でこの肘先を使って体重を乗っけてでこれも肘先だけとか手だけを動かすんじゃなくてボディごとボディごと揺すりますそして <笑>こんな感じ、ももの上のほぐしでございます。えっと、体重の使いどころだね、ご自分のボディをガンって体重に乗っけていただいて、肉ごとほぐしてください。手の位置をこするわけじゃなくて、ドンってやったら肉をゆする、お肉さんをしっかりゆするようにほぐしてください。はい、ということで、ここまで、えっと、もも上の、えー、ほぐし、途中で入ります。 膝のグイグイが終わったら、ももの上のほぐし、はい。さあ、という形で一つだけ説明させていただきました。では早速行きましょう。ビフォーアフターをチェックということで、ビフォーのチェックです。はい、足を前に調座ポジションです。はい、両方の手を前にしたら、手がどの辺に行くのかをチェックしてください。今日ね、背中の位置も丸まってこうどの辺かなって感じ。あと。 はい、そしたらお膝さんの裏の隙間をチェック膝裏と床の接地面の隙間手のひら 1, 個分1枚分ぐらい、ね、こう入ると思います、私も今そうです、はい、ももの感じの 丸, 丸さ加減もチェックしてください左右差もあると思います今、丸るしております、私のももさんも。 膝裏もついてくるしももの後ろもペタッとする感じがすると思いますはい、では早速いきましょう左足さんの上に右足さんを乗っけますで あ, あ, ありがとうストレッチは愛してる大好きありがとうの言葉を2回言うと8カウントでほぼ8カウントですけど同志社がワンモアワンセットって言ったらあと8カウントツーエイトやってください、はい、では早速笑顔でいきましょう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 愛してる大好き、指と手をあ足指と手を握手、はい足の甲を持ったら足先グイグイ、せーの、愛してる大好き、ボディーごと、愛してる大好き、笑顔でね、はい、では、土松の下側を持ってねじます、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、笑顔でね、はい、くるぶしを持ちます。 足振り、せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはい手を膝を立てて膝先をぐるっと回って肘を回して足首回しせーの愛してる大好きボディもとれてくださいこれも大きく愛してる大好きありがとう反対回し愛してる大好き肘を大きくありがとうはい愛してる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 下に下ろして体重をかけてぐいぐいほぐしますよろしいですかはい乗けて金のシもみ、せ背の愛してる大好きありがとうでね愛してる大好きナイスはいケイケイさん膝のちょっと上の内側せ背の愛してる大好き大変ですねありがとう愛してる大。 せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ありがとう。はい、膝の下ぐいぐい、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、膝上ぐいぐい、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、お皿まわりぐいぐい、愛してる大好き、人差し指のとがったところでやってます。大好き、ありがとう。はい、ももを伸ばして、さあ来ました、ここです。 せーの、愛してる、ももぐいぐいぐい、ありがとう、肘でも手でもいいですよ、大好き、ありがとう、はい、でもこの次は、お膝、つま先を内側に入れて、もも横ぐいぐい、同じように手でも肘でもいいです、せーの、愛して大好き、ありがとう、笑顔でね。 をのっけてくるぶししごき盛大にせーの愛してる大好きありがとう愛 し, がと愛してる大好きですありがばもいで愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではこのまま置いてお膝を立てたらもも裏をぐさっとさしてゆすりますせーの愛してる大好きもも裏ゆさゆさ愛してる大好き内ももゆさゆさ内もも愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、外ももゆさゆさ、愛してる大好き、今度、外ももです、愛してる大好き、膝裏ぐいぐい、愛してる大好き、ああひざ裏をほこしゃ愛してる大好き、膝下、ぶらぶら、ちょっと持ち上げて、ぶらぶら、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ちょっとずらして、下に、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ちょっとずらして、愛してる大好き、ありがとう。 愛してる大好き、ナイス。はい、右足を横、左足さんが前で、右足が後ろ。まめぎをつわりでございます。背筋を伸ばして、右のね、腰横をぐっと体重かけたところをぐいぐい、これ体重かけて、せーの。愛してる大好き、声出して。愛してる大好き、継続は力なり、ワンワン、えっと。愛してる大好き、ありがとう。 い、背筋を伸ばして骨盤を転がし左手さんを左のお膝の外右手さんは右のお尻っぺた骨盤を転がします後ろからせーの愛してる大好き盛大に愛してる大好きここちゃんと動かして愛してる大きく動かして、はいワモンワン大好きナ子、はい、では背筋を伸ばして左手さんを左の腰の横右手さん 腰と肘と肩を回します。骨盤ねじりせーの愛してる。大好き。ありがとう。背筋を伸ばして大好き。ロバモイと愛してる。大好き。ありがとう。いいですね。愛してる。大好き。ナイスワンダホーーはい。じゃあ今日はこちら側にいいですのポーズをお願いします。ちょっと腰がきついはい。ありがとうございます。 あっという間でございますはい、足を前に出してチェックタイムです右手右足さんどうぞもうだいぶ落ちましたかかとの位置に来ました指さんも背中もだいぶ落ちましたはい、左手さんもチェック左手さんもちょっとまあ右がほぐれると左も落ちてきますけどまだ右より硬いですここが左手さんね。右です、ね、はい膝裏の隙間も右足さんはだいぶほぐ 落ちました。皆さんもどうでしょうか。も モ, モのあモモがべったりしましたね。全然違うんだね。だいたいかかとの位置がね、あの伸びるんですよ。やった方は、もう三センチぐらい違います。<笑>はい、では水分たって、えー、水分を取りながらデトックスもしていきますよ。はい、水分ってください。ちょっと休憩。ボディの変化があったらおかコメント欄にお書きください。自信びっくりしました。本当だよね。 本当びっくりしましまたよもうちょっとちょっとあのドキドキしちゃって眠れるかどうか心配でしたけどよく寝ました<笑>はいさあということでご自分のボディの変化いかがでしたでしょうかあのシスター11年前のね311の時は外にいたんですよ外にいて揺れを感じたんですね ですからな ん, かなんとなくなんか隣のにいた方と地震ですねみたいな話をしたりなんかしながらちょっと揺れてるなみたいなえー、みたいな感じあのでもね本当ね坂だったんですよ坂の、ね、下からこうあの車線が見えるじゃないですか車線がこう上ってくるその車線さんがですねうねってるんですよこ れ, って こ, えこれはかなり大きいなみたいな。 車線がうねるってあ、もうなんかゴジラさんが飛び出るんじゃないかなって<笑>ゴジラさんっつうかなんか地下の何かの、うん、生命体が出てくるんじゃないかって思うぐらいこうね揺れてたんですよセンターラインがねそんなことがございませんけども今日今回はねおうちの中にいたのでおうちの中の方があのビルごと揺れるからね<笑>それの方がちょっと怖かったです。身の危険を感じました。 外にいた方が冷静だったね、なんか人々がいたからね。さあ、そんなこともありました。はい、では随分とってください。<笑>いや、もう本当。ね。さあ、伸びましたね、はなさんね。はい、では、早速左足さん、行きましょう。はい、<笑>行ってみよう。おお。はい、では、上足を伸ばして、チェックダウンから行きましょう。伸びしろたっぷり。伸びしろたっぷり。いつも言ってください。はい はいそしたら足を伸ばしたら左足さんよいしょはい右足さんうんもうん、違いが出てますけ、ね、どでは早速左足さんです右足さんの上に左足さんを乗っけて指をグッと開くところからせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指愛してる大好きありがとう」 愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き手と足握手、はいで、足の甲を持って つ,、えー、つま先ねじり線の、愛してる大好きボディーごと、愛してる大好き土踏まずを持って、愛してる大好きねじりますよ、はい、愛してる大好きないくるぶしを持って足振り。 愛してる大好き、ありがとう愛してる大好き上下、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス、足首回し、愛してる大好き、ボディボーごと、はい、ボディーを大きく使って、大好き、声出して、反対回し、愛してる大好き、肘も大きく回してますよ、はい、愛してる大好きナイ、手を離して足振り。 アイシェ大好きありがとう。アイシェ大好き上下。アイシェ大好きありがとう。アイシェ大好きありがとう。足だけ振り。アイシェ大好きありがとう。アイシェ大好き左右。アイシェ大好きありがとう。アイシェ大好きチャレンジコーナー。はい。手足両手両足振り。背筋を伸ばして。ボディを一緒に倒して。両足をアップして。両方の手をアップして。せーの。アイシェ大好きありがとう。盛大に振って。アイシェ大好きありがとう。アイシェ大好きキープチョキン よいしょ。 ふくらはぎ外側せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお膝を立ててふくらはぎ裏側せーの愛してる大好き親指さんで押してはい愛してる大好き膝下ゴリゴリ骨さんのところ愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝上ゴリゴリ愛してる大好きありがとう愛してる大好きお皿周りゴリゴリ愛してる大好きありがとう 愛してる大好きももを伸ばして、ももぐいぐい、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス、つ ま, つま先を膝を外、外を内側にして、もも横ぐいぐい、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、わもあいといきますよ、はい、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き。 ナイス右足のくるぶしさんを乗っけて、もも上ぐいぐい、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ワンモアエイト、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス、はい、では足を下ろして、もも立てて、もも裏ぐいぐい、愛してる大好き、ありがとう、もも裏ゆさゆさん、愛してる大好き、あ内ももゆさゆさん、愛してる大好き、がっつり掴んで、はい。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 足先ぶらぶらどうぞ。はい、ではお膝を後ろに倒してまんめいど座り。はい、み左の腰の横をグッと体重かけてぐいぐい。せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好きここまんまいた前入りに体重かけて大好きありがとうまんまい。あもうじゃん。<笑>ない素晴らです。ススちゃんのマジ言葉コーラス。 右足のお膝さんの外に見いて左手三骨盤後ろでせーの愛してる大好き盛大に起こして愛してる大好きここはもうアエ愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいでは右手を腰の横背筋を伸ばして骨盤ねじりいきましょうせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモアエイト 愛してる。大好き。ありがとう。大好き。ああ、いいナイス。相手は両手両足骨盤、転がしマットを重ねる方はまず重ねてください。そのままでいい方はそのままで坐骨が痛い方は、は坐骨さんたちを守っていただきます。足は肩幅背筋を伸ばして骨盤後ろから大きくせーの愛してる。大好き。ありがとう。 愛してる大好き、盛大に、ワンワン、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。背筋を伸ばして、クイック、その場でいきます、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ワンワンエンド愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス、ワンダォー。はい、ではできました。いいですよ、ポーズ。<笑>背筋を伸ばしてえ、ちょっとさっきと逆側にねじっております。いいです。 シスターもだいぶ良くなりました。はい、ありがとうございます。頑張って。頑張った。自分とみんなに拍手。はいこのポジション。バッチリ。はい、ありがとうございます。<笑>さあ、腹筋キープも入っております。素晴らしいね。はい、両腰を伸ばして、ジャックタイム。左足さん。ああ、だいぶ行きました、ね。皆さん。ねだいぶ行きました。はい、ありがとうございます。皆様。<笑>はい。では ボディの感じ変化ございましたでしょうか？おコメントね。お書きいただいてもよろしいかと思います。さあ、あっという間にね。あの覚えちゃえばね。あっという間でございますよ。ほんとこれ。さあ、ではですね。シスターのえー、えーえー、こちら。来週末ですよ。3月26日14時と18時、えー、新宿。 新大久保のスタジオエヴァというシスタのスタジオでこちらヒロミの日の字 E テスビデオ上映会 v o l ームワ1ヒロミの日の字シ ス, タがシスターが東京マイム研究所というところで並木高夫先生というパントマイムの先生にパントマイムを習っていた2年間の修行を終えて。 バントマイムを初めてのソロ公演をやった時のタイトルが「ひろみの日のち」この時の映像がなんと奇跡的に残っておりましてそのその後飲み会とは卒業式まで入ってたっていう奇跡のねビデオが残ってましてそれを皆さんに初ご披露初お披露目でございますまあ楽しみですね<笑>ぜひ見にいらしてくださいこちら QR コードはこちらでございますこちらにね アクセスえこれパチってやっていただくと見えると思いますはいでは楽しみにいらしていただけると嬉しいですあ日差しつきました花さんねありがとうございますだんだん本当ね継続はね力ない本当ですよストレッチなんか継続のみだからねあっ<笑>他に何か言うあの重要なことってもう継続のみが重要だよねあと笑顔も重要だけどね呼吸をしながら 良いマインドを持って続けてい た, だいたら絶対ボディが変わりますよはいということでこちらの方も楽しみに<笑>このこ口調子がら違う話になって大変失礼しました<笑>はいではよろしくお願いしますということで今日もね、えー、素晴らしい木曜日をお過ごしくださいはいよろしいでしょうかえっ、ー、と木曜日えっ、ー、と明日までいいです楽しみにしあーありがとうございます楽しみにしておいてください えっと明日も9時からございます来週の予定は明日ぐらいに出せると思いますということで今日もありがとうストレッチご参加本当にありがとうございました、えー、良い木曜日の一日をごきげんようハバナイスでいっちゃお バ, バイバイ